たぶん愛が入ってる味、うん？適当に作るので入ってないですよ。あ、えた<笑><笑>らい、純<笑>正こんにちはサムです。ミシャドです。 <笑>今日は岡山名物のこれ作ろうかなと思ってます何ですかエビ飯はいすごくね美味しいのよこれうんリチャード多分食べたことないと思うので昔岡山に行った時食べあれ食べたっけスーパーで買って食べたんですあ分かったスーパーのやつねはい、うんうんうん、それとまたちょっと 味が違うかもよわかんないけどサムの味<笑>何サムの味ってサムの愛が入ってる味、うん、適当に作るので入ってないですよあ痛<笑><笑><笑><笑><笑><笑>、はい信じろ楽しみですはいじゃあこれから作っちゃいまーす、はい、作ってくださいは Thank、you しました。たーはいどうぞ。あ、普段こんなことしないのに。さあら<笑>エビ飯です。エビ飯は黒。はい。エビ食べてみて食べてみてはいじゃあいただきます。エビ。 好きですご飯の方これねうでそばのソースとご飯炒めたって感じちょっと甘い甘い味するいただきます、ね あ、懐かしいし、じゃあこれよし岡山思い出すとかあ、そうそうそうこれね、岡山のことか思い出すで、どういうの思い出すいろいろ岡山のスーパーでーエビ飯の弁当を買ったんだよね本当はさ、こう玉ねぎ入ってるんだけど、うん 普段はね、もうちょっとこれのもう半分以下でもいいぐらいの量でいいの、うん、だけどサムは玉ねぎが好きなのでバカみたいに入れちゃいました、うん、なのでちょっと甘い甘い感じになってる玉ねぎの甘みでうんうんうんな人県外あーちゃんと初めて見た時「ねなんだこれ?」って思わなかった うん、思った な, なぜ黒い米なんでしょうかあ黒い米うんえび飯だけじゃちょっとね物足りないので大根のサラダとわかめとお豆腐の味噌汁も作りましたちょっと具だくさんお味噌汁今お茶を飲みながら岡山、えー、のお話しようと思ってます 岡山の話。<笑>なんか印象深いのある？桃太郎。桃太郎、桃桃太郎か何、うん？え、岡山の象徴桃太郎じゃない？そうだよ。うん。うん。じゃ桃太郎でなんか思い出ある？あ、う、る、ん、よ。岡山駅の前の桃太郎という銅像があってね。それは結構印象深く。 <笑>印象<深>く<笑>うん、噴水もあるしね、岡山行き前、うんうん、そうそうそう。 有名ですね。なんだかんだ言って一緒に岡山城は行ってないよね。行ってない。後楽園ももうね。一緒に行ってないね。行ってないね。うん。岡山は、ね。なんか色々いい思い出があるんですけど、うん？昔わヶ月ぐらい5ヶ月ぐらい住んでたかもしれないね。あー、住んでたねで。 多のうちから歩いて、スーパーで行くのが楽しかった、楽しくって。あ、あのスーパーね。うん。岡山では有名な丸中。そうそうそう。昨日のような感じですけど。うん、丸中。いや、その時の五ヶ月間。あ, ああああああ。早いね、ういうとねでもね。本当、つい最近だよね。 信じられないね。使い勝手が早いね。うん、おっさんにもよろしく。たまに思い出すのがさ。うん、リッチャーとが、岡山に初めて来た時で。台湾へ帰る前日の夜。うん。倉敷の。王子ヶ岳。っていうところ行ったの覚えてる。あの、野犬。う, ん, うん。覚えてる。あ。 あの時ねよく思い出すんだよね。そうなんだ。なんかいろいろ思い出があるって感じです。そのうち岡山に行きたいな。うん。大結。<笑>そうだね。でも去年の今頃帰ったよね確か。 じゃあ、今日の動画はこの辺で、はい、うんで、この動画がよろしければ高評価とチャンネル登録。あといいね。シェアよろしくお願いします。夢に食べたい方、高評価とコメントお願いします。それからえー、とっとチャンネル登録。する方法、それからチャンネル登録とシェアもよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい。 じゃあまた次の動画かオフライブでお会いしましょう。はい、またお会いしましょう。うん、バイバイ。バイまたね。もうちょっとパラパラしててもいいんだけどね。やっぱりちょっと出ちゃってなっちゃう。パ ラ, かなラパラパラ。パラパラだね。びっくり。いやびっくりした。 おかしっさのかと思う。